マインクラフト実況です。途中で死んだりエンディングを見る前までは終わりません。もちろん前者が起きないでしょうね。さあ、それでは。